演武開演どうも私のつれ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらうん ア, アンニーーング豆腐も見ること白なんだけどなうんーパンがかわいいどんな味なんだろうアンニング豆腐はもうほんと甘いんだけどそんなプラスなどどうなんだかなこれは楽しいチャンネルい録す どうかよろしくお願いします。<音> たととしし甘さとミルク感そしてマンゴーソースのほのかな風味う今しまたとってもおいしい感じで、ね、氷があるのでちょっと食感を楽しんでるので食感のあるあんにん豆腐といった感じですねこれだけフクラップとして考えてこのンんにん豆腐の種類も非常に高レベルにまとまっていると思いましたのでこちらも点数を取っていただ、ね、い, いです、ねこの 次は別のプレイは出てくださるなぁ な, なんて思いまご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですね